9月、これはチラシ持っている方いらっしゃいますかそうですそうです。はい。え2019年以降、お仕事をいがストップしましたが、石田株式活動ということで、9月25日、中川水0年で、新、え、月、ー、の作業は9月になりますので、ぜひ皆さんのご覧いただければと思います。9月25日、ございました9月25日は 9月25日 は, 月日はありがとうございますおお待ちしております。 Thank、you